まさチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。まさチャンネルのまさです。皆様お元気でお過ごしでしょうか今日はですね、こちら、ホンダ XADV に使用しておりました、ホンダ純正サイドパニアケースになります。こちらですね、車体についているキーですね、鍵に合わせてですね、 ワンキーで開けられるシステムになっているんですけどもそれはですねこちらキーシリンダーですねこちらの設定をですね自分の鍵に合わせてすることによってワンキーにしてるんですけどもその設定の仕方 これはです、ね、別動画で以前上げております概要欄に貼っておきますのでそちらを参考にしていただくと非常に分かると思うんですけどもこちらですね中古で買った場合この鍵をです、ね、前のオーナーがつけてあとは自分でよろしくみたいな感じの場合にはこれ取り外さないといけないですね取り外して新たに自分で設定したキーを中に入れていかないといけないんですけれどもこれのです、ね、取り外し方というのが いくら探してもネットで見てても出てきませんですのでですね今回またチャンネルの方でこういう風に外せますよっていうのをですね挙げたいと思うんですけども注意点がありますこれはですね本田さんもこういう風にやってくださいとも公表もしていませんので壊れる可能性がありますので自己責任でお願いいたします。 まさチャンネルは多分壊れてないと思うんですけどもこうやったらできますよというやり方だけはお伝えしておきますのでよろしくお願いいたしますそれではやっていきたいと思いますまず使う道具なんですけどもプラスドライバーですねそれから六角レンチこれは 4mm ですそれからこう細いですね見えるかな 細いドライバーがあると最終的には使いやすいかなっていうところがあるのでこれもあったらいいかなと思いますそしてペンチですねこれだけあれば一応はできますではやっていきますこのキーシリンダーの裏側ですね要するにこの中にアクセスしてこの キーシーンダーを抜くことができればいいんですけどもそのためにはですねまずここのパネルですねここを外していきますこれはですねプラスドライバーこちらにプラスドライバーがプラスのネジですね1234566 6個それから中ですね中のこちら側こちらですねここに1234個あります そしてさらにこの内側にここですね5個これがですね六角レンチで外すものになりますこれをですね外すととりあえずパネルは外れますなのでまず外していきたいと思います ちょっとこうブラケットみたいなのが入ってますのでこれはですね中に残る可能性がありますので気をつけて保存をお願いしますここですねこれがですね引っかかるのでこれを下に押し下げた状態で引っ張ると取れてきます一つ忘れてました内装剥がしこれがあるとですねもっといいと思いますね で取り外すことができましたここでねキーシリンダーの裏側にアクセスすることができますではですねこちら実際に外していくんですけどもまずですね U のピンが止まってますのでそれをですねドライバーとかでこじって曲げないようにですね外していきますこの時にこう細いドライバーがあると便利かなと思います こういうパーツが入ってますね。こういうパーツが入ってます。これも一定方向にしか組み付けられないので、組み付けるときも間違いないと思います。そしてもうこれがキーシリンダー本体なので、もう何も止まってないですから、 このままですね、抜いていくんですけども、ちょっと見づらいんですけども、最後のね、ロック、これはね、組み付け動画を見ていただくと分かるんですけども、キーシェンダーの設定の方ですね、ここにですね、ちょっとこう、このキーシェンダーの内側に、ちょっと金具が見えると思うんですよ、これがね、最後のロックになるんですね。なので、これを、 押してあげます。こういう感じでこの状態で押してあげれば取れますあとはこちらを引き抜くだけになりますこんな感じですねそしたらですねこちらをですね元に戻していきます ちなみに最後のこのパーツなんですけどもこれもね取れますこんな感じで取れますでこちらもここにですね1箇所出っ張ってるところがあるんですけどもこれがねキーシリンダーの穴のここの位置ですねここにしか入らないのでこうですねはまらないので向きは間違えないと思います こんな感じですね。ここの位置にしかはまらないので向きは間違えないと思いますそしてこの状態ですねこれで組み付けていきますまずは最初になったこのパーツですねこちらがこうですねこんな感じではまりますそしてこちらですねあこれワッシャーですねワッシャーがありますね この形ですね。で、最後に。ワッシャーが入ります。で、この状態で。これがですね。 こ, この出っ張り部分ですね。それがここの出っ張りにはまるように。組み付けていきます。これで元に戻りました。 では組み付けていいいきたいと思いますこれがねキーシリンダーになるんですけれども最後のストッパーっていうのがこう入ってましてこれがねクッとこう出て最終的にはこうロックされてる状態になるんで外す時もこれをクッと押してあげて引き抜けば抜けます。で鍵のねこのタンブラの設定に関しましては別動画で概要欄から見ていただけると設定の仕方が分かります。 はい、お待たせいたしました。ということでですね、これで鍵のですね、再設定、それから取り外しっていうのがですね、できるようになったと思います。まサチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、チャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、まさチャンネル。これにて失礼します。さようなら。